今日もねいつも、うん、いろいろねイベントがあったらね一緒にやらせていただいたりして共演も、ね、一緒にやっていただいたのでなかなかこうできなかったんですけども今日は、うん、皆さんとご一緒できて本当に嬉しい一日になってます。 曲目は、えー、平和でいきたいですけど、これぜひマネマネで入ってもらいたい。さっき私もマネマネでね、ユ、えーシーさんとか着々に踊らしていち ゃ, っかりちゃなっちゃったんですけども、あのー、マネマネでぜひぜひご参加してもらえたらと嬉しいですよ。<笑>ゆうマさん、ニコ。<笑>はい、そんなわけでじゃあ平和いきたいと思います。準備の方よろしいでしょうか。それでは終わります。お客様にデイ、でい。 No.「明るい場所探してくれ」<音楽><音楽> you、mm -hmm.